阿蘇の草原には、いろんな野の花が実生しています。今回は、現在開花している野の花を紹介します。この黄色い花は、産地の草原などで咲く、ユリ科の多年草、ユウスゲです。ユウスゲは、日光キスゲと同じ仲間で、薄い黄色の花を夕方に咲かせ、翌日の午前中にはしぼむ一日花で、 別名キスゲとも呼ばれています花言葉は麗しき姿ですこの花は桜草科の多年草オカトラの尾です花は6月から7月頃に咲き白色の小さな花を茎の先に房状につけ下から開花してゆき 花水の先端が虎の尾のように垂れ下がっていることから「丘虎の尾」と呼ばれ日当たりの良い草原に自生しています花言葉は忠実低層ですこの袋状の花は気境科の多年草ホタル袋です 袋のような形をした花にホタルを入れて遊んだのが名前の由来と言われています花言葉は忠実、正義です希少な植物の採取などは条例で禁じられています